ほら、すごいイケメンだよ。なかったから。じゃあ、そのイケメンと付き合えばいいじゃん。じゃあ、その、それとこれとはまた別じゃん。<音声>さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。はい。 一人でいるっていうことは、またまた、モニタリングをしてみたいと思いまーすイエーイ今回のモニタリングなんですけれども、しょうちゃんがどれだけやきもちを焼くか、検証してみたいと思います。僕がですね、携帯で、イケメンの画像動画とかをずっと見続けて、かっこいい、かっこいい。 言い続けけたらどれだきちょっとモニタリングしてみたいと思います今翔ちゃんはですねトイレに行ってるのでその間にこれ撮ってるんですけれどもさっきまで前の動画の撮影してたのでその流れでちょっとカメラを回しっぱなしにしたいと思います。終了<笑> 寝るのお布団の中が一番好き<笑>いやそれ気持ちいいけどねうんどうしたのおえお今ちょっと動画見てるからいい何何あとであとででいいんじゃんう ん, う, ーんうんもうちょっと苦しい苦しい寝るの<笑> 何してんのえ見てんんのえ、見<笑>すごいさ、うん、イケメンのさ、うん、ダンサーさんがいるの、うんうんうん、そのイケメンのダンサーを見てんの見してそうかっこいいめっちゃかっこよくないうーんかっこいいねダンスうまくてさイケメンでさ、うん、いやほんとかっこいいわこの人、うん もう見に行きたいもんね、生をディズニーシーのダンサーさんいってらっしゃい行ってらしい行ってらしゃいって何俺がいいかなほらすごいイケメンだよ分かったから分かったなんで消すの今目の保養してるからさ俺が目の保養にしとけるうんそれはそれこれはこれほらめっちゃかっこいいんだって分かったってほら分かったようるさ今フフフ いや、マジでイケメンだろう何歳くらいもなんだろうもうまだ若そうだよ<笑>ほら<笑>ほらすごいイケメンだよもうずっと見てられるもん漂<笑>俺この人もイケメンだと思うんだよねうんかっこいいかっこいいよね、うん、最近なんかもういつも見てるもんこの人うん い, やー本当かっこいいいいいいいやんんんかかっっここよたもちちゃんんしょうちゃんどうしたの何どどどうううししししたたたののの翔ちゃん。 トちゃん何怒った怒りましたト焼き持ち焼いたのカ、うん、焼きましたなんでうんト焼持ち焼いたのカ焼きましたじゃあそのイケメンと付き合えばいいじゃんうんそのそれとこれとはまた別じゃんなんでそんな怒んないでよ え、なに俺がさ、イケメンイケメン言ってるのがさ、<笑>気になるの気になんない。なんないから。なんない。気にしてるでしょ気にしてます気にしろよ<音声>。はい。というわけで、モニタリング、失敗でございます<笑><笑>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 そしたらしょうちゃんはやきもちを焼くのかどうかっていうモニタリングをやったわけですよ。はあーそしたらあんまり興味ないなまあ俺のことを信頼してくれてるってことなのかな、うんうん、<笑>いい感じでまとめましたけど。うん、というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思います。うんうん、気に入っていただければチャンネル登録と、うん、高評価のボタンお願いします。はい、インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。では ま, またどうせ次また。 しょうちゃんが何かしてくるんだろう？ん